皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月28日、ログインしたらテスマスターのレベルがカンストしました。酒場雇用ありがとうございます。今日の魔法の迷宮フィーバーは、バラモスのカードでした。最新コインボスのエビルプレイストの次がバラモスのカードということに、きっと深い意味があるはずです。おそらくですが、次のコインボスのアクセサリーは、このラインなのではないですかね。 つまり、その素材となる魔王のネックレスを落とす、バラモスのカードを配布したという予想です。明日の魔法の迷宮フィーバー最終日がゲルニック将軍だったら、この予想はかなり濃厚になるわけです。まあ見てなって。さて、次はどの職業で酒場登録すればいいですかね。サポート仲間で使えそうな職業が残っていません。仕方がないので、もうずっとしばらくデスマスターで預けます。